こちら築地銀だこ福袋2021やっていきましょうほんまうますめっちゃうまっうん、うん、うま銀だこ福袋カメラ OK 音 OK 役者 OK よーいスタートはいどうもう皆さんこんにちは監督ラボの監督ですはいというわけでですねー2021年福袋動画銀だこ編です こちら、昨年と同様ですね。また買いました。内容がですね、調べますと、もういい意味で、全く一緒です。じゃあ早速中身見ていきたいと思います。今回購入したのが、こちら一番お安い千円のものとなっております。では早速中見ていきたいと思います。まず一番大きいものとしましては、きたー大好き昨年も入っていたのですが、 もう間違いない美味しさ。いや、このタコ飯美味しいよ。はい、もうラストです。えー、この中にはですね、3つ入っております。絶対うまいタコ焼き1船1000円のものには2枚入っております。こちら期限がですね、6月30日まで使えます。続きまして、こちら、銀だコタコクーポン1月から12月まで毎月100円割引することができます。しかもこちらのクーポンいいところがですね、全種類使えるというわけです。銀ダコさんはですね、たまにですね、この種類お安く買えますよっていうの あるんですけどもこれの強みはどの他航船でも100円割引が1ヶ月に1個使うことができますでさらにですね8月9日はポイント2倍はいで最後がですねこちらスタンプ1個プレゼント券こちらが1枚入っておりますでこのスタンプなんですけども次銀駄子行く時にこちらを使いますと1個さらにスタンプをつけてもらうことができますこちらはですね20船買うと1船サービスで食べることができます ではおさらいいいいしていきたいと思いますえ今回この銀だこさんで購入したものなんですけども箱飯のも引き換券が2枚100円割引券12回分スタンププレゼント券1枚はいこの4点となっております最初にも言った通りですね銀だこさん前回と内容が全く一緒ですえ結構ですね福袋開封2年目なんですけどもえ他のですね企業さんですとかは例えば期限を短くしたりですとかあとは引き換券ではなくて割引券として 変えたりですとかあとグッズがね室が下がってしまったっていうのも結構あるんですけども銀だこさんはですね堅くなに守り通しました4日間ありがとうございます福袋は今回1000円買ったんですけどもえ7月まで2回使えるのとまああとはね割引券こちらをですね1ヶ月1個を使っていけばですねもうかなり安いですね はいでは早速作りたいと思いますえー、お米2合にですねこのタコ飯の素を加えましてはいこちらお米2合ですはいこちらがタコ飯の素水をですね2号ライン合わせれば OK ですあとは軽くかき混ぜますこれがですね少しふっくらします普通に炊きますできた うん。うめー。めっちゃうま。うん。うん。うまー。銀だこ福袋。最高。 というわけでです、ね、この監督ラボでですね、現在はですね、福袋動画をたくさん出しております。他にもですね、いろんなものを出しておりますので、ぜひご覧ください。普段は映画や小説やアニメのレビューですとか、ガジェットですが と, とおすすめしたいものをですね、動画として作っておりますので、この動画、最後まで見てくれたそこのあなた、まだチャンネル登録してなければですね、ぜひともチャンネル登録をしていただければ嬉しく思います。たくさん面白い動画をですね、出していきたいと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。では、監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。